我らどんとここで踊らんかいどうぞよろしくお願い申し上げます。踊らんか い, かまい ハッハッどやったっ アル人盛大なるご開催誠におめでとうございます世が世なれど思いは変わらず。 Yeah! ご一緒くださいました司法発行の皆様方に心を込めて大きく礼ありがとうございました。